あなたは毎日家の中でゴミや洋服いろんなものを何回拾いますか今日は拾う時に絶対やってはいけない腰を痛める拾い方とそしてこの拾い方をするだけでお尻に適度な筋肉がついて自然に痩せる疲れにくい体を作る拾い方を一緒にやっていきましょうはい、それでは絶対やってはいけない腰を痛める拾い方はこういう拾い方ですこうやって腰を 腰を丸めて拾って腰を丸めながら立ち上がる皆さんよくやってないですかこういうね腰を丸めてこういうのこれはやってはいけないですねお尻に筋肉がついてお尻が上がり自然に痩せていくそして疲れにくい体を作る拾い方それは腰を丸めてこういうふうに拾うのではなくてお尻をプリッと出して お腹と腿をくっつけるように。このここの股関節からガラケこのパカってあげる。ガラケをこう開くようにかかとで床を押して。起き上がるこの拾い方です。それでは一緒にね。やってみましょう。右足前左足で、ね、つま先ちょんと後ろについて。 お尻ツンと突き出してお腹とももをくっつけるようにしながらでゆっくりとかかとを押して起き上がりますはいゆっくりと下お腹とももねくっつけるように膝少し曲がって全然いいですからねでゆっくりと起き上がります下ふうかかとを押してお腹とももくっつけるようにかかとを押してこのもう一人足でちもうちょっと後ろにしてみましょう はい、いいですかそしたら今度は反対いきますよ。左足前に出して、右足後ろです。拾うものを床に置いてで、お尻突き出すように、お腹とももくっつけるように。で、かかとで押す。吐いて、立ち上がりますよ。吸って、かがんで、吐いて、立ち上がる。吸って、かがんで、背骨なるべくまっすぐして。 腰を丸めないで、お腹とももをくっつけます。そのためには、お尻をね、後ろに引くことがすごく大事。お尻を後ろに引いて、立ち上がりましょう。はい、そしたら今度は、右足前、左足後ろで、左側にね、ボール置いてみます。後ろのね、左足床タッチで、吐いて立ち上がる。 もうこのね、立ち上がるときに吐くっていう癖も大事。吐いて立ち上がります。体重は全部前の足。吐いて立ち上がる。体重は全部前の足。後ろの足はね、指床ついてるだけ。吐いて立ち上がる。お腹とももくっつけますよ。はい、そしたら今度最後反対ですね。左足前で。 右手でゴミを拾っていきますよ後ろの足指タッチ吸ってで吐いて立ち上がる吸ってお腹とももなるべくくっつけて吐いて立ち上がる、はい、吸ってかかとで床をしてお尻のね後ろの下の方かかとで床を背骨伸ばして立ち上がりましょう。 でおへそね背中に引き込んでお腹の力もちょっと使いますよ。はいいかがだったでしょうか。この腰を丸めずにお腹と腿ももをくっつけたようにして物を拾う。 このやり方をするだけでぎっくり腰の予防にもとってもなりますしお尻の筋肉がしっかりついて疲れづらくて自然に痩せる体になりますこちらのチャンネルでは高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でも簡単にできるエクササイズストレッチマッサージご紹介していますお役に立ったらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします小さなね日々の積み重ねで体力はしっかりとつきます 人生後半戦も楽しく健康的に活動的に生きていきましょう。それでは